パパン焼きロジさんって豚ソース焼きそばっていうのがあるんですけどこれをたっぷりいただこうかなとどちらかというと美味しく楽しくグルメ的な感じでいただく会議になりますねもうこれもうガッツリいってますね確定のグルメ サムラーイーティングのお時間がやってまいりまましたマックスです、ま、ずはじめにちょっと、ね、昨今ちょっとあの状況によりちょっとマスクを服用してのオープニングになることをお許しくださいで本日、うんえー、お邪魔させていただくお店さんがこちらでございます錦糸町の駅からすぐのとこにあるんですけれど鉄板焼きロジさんという、うん、地下1階にあるお店さんなんですけれども本日はこちらでパン焼き屋さんで何をサムラーイーティングをやるのかとこちら豚ソース焼きそばっていうのがあるんですけれど豚ソース焼きそば、はいはい こちら、九百円のやつね、貝かロうさんのね、特製麺使用してるんですよ。これをたっぷりいただこうかなと。たっぷりいただくんですけど、今回例えばなんか十五分で縛ってとか、三、は、十、い、分で縛ってみたいな感じじゃなく。どちらかというと、美味しく楽しく、グルメ的な感じでいただく会議になりますね、うんはい。はい、大丈夫でしょうかね。すごいね。音がフィーバーした。<笑> ちなみにです、ね、こちらワインもね結構がっつり揃えてるんですよ色々ありますね、はい、これシャンパンとか結構ね僕にね先ほどちょっとご挨拶させていただいて大丈夫かな<笑><笑>大丈夫かな、はい、店内かなりシックなねおしゃれな感じでしたね若干の隠れがチックなところがあるで<笑> サインがものすごくあってて相当有名な方がたくさん来られてるちょっとなんかあのご主人とね関係値があるみたい で, で見てくださいこれ水たこのバター醤油焼きとかささみのたたきとかいろいろおつまみとかたくさんあるんですけれども今回はこちらでとも う, もう本番の時ちょっと無茶苦振りして他のもの頼もうかそんな感じでございますはいで今日は鉄板焼きなので次のシーンでは調理のシーンを皆様にガッツリ飯テロ調理動画をテロいつもより重点的にね ちょっとゴーリーちゃんががっつりありますんで見ていただければと今回は焼きそばで手作りで日本の文化というかお伝えできればなと思いますのでよろしくお願いします食欲はばっちりだけどグルメがいいそんな感じでございますんでよろしくお願いしますレッツーあれっつあれっつあれっつあれっつあれっつ あれっつあれっつれっつれっつれっついーっとー、はいどう いいな。さあ、そうさせていただければと思います。じゃあ、あ鈴木さん、説明の方からお願いします。はい。いきます。三、二。嘘ついた。え、レック入ってない。よくさん、んごめんなさい。え、俺の?。マイク。マイク。入ってるよ。ごめんなさい。大丈夫でした。はい、失礼しました。え。<笑>ごめんなさい。ごめんなさい。今のカットすんなよ。絶対カットする。今のカットす る, 絶 対, トす る, トする絶対カットする。え。はい。というわけで。 こちら豚ソース焼きそば、はい、到着しましたけども、うん、ちょっとまずこの見た目をちょっと見ていただきたいんですけども、はい、風の谷に い, いるものですよねこれ<笑>しかもちょっとお怒り気味のね、はい、手ぐらいに迫力のあるこちら豚ソース焼きそば。 何でも1人前計算でこれ何倍ですかって聞いたら17人前ぐらいあるあ17人前か<笑>しかもこれあの豚ソース焼自体はただオプションで載せることとか全然できますよっていうなるほどなるほどカスタムでございますんではいではいこんな感じでございます生麺がどういう感じになるのかというのはね、うん、ちょっと僕らの楽しみなんですけどもグルメ 会, グルメ 会, グルメ会行っていきたいと思いますねはい、いただきますよしパチッの前に はいよろしいですか、はい、今回グルメ界じゃないですか、はい、あまりに多いんですよはい、はい、これ幸せをおすそ分けするっていうのもあるんじゃないですかな、はいはい、冒頭でちょっとね<笑>僕がアドリブかわしますあお皿とゴンがンあるああ 俺の親切心に火がついちゃったーというわけでちょっと小一人前ぐらいこれ分けときますので詳細はちょっと後ほど僕が食べてるところを分けちゃうとちょっとあれなのでちょっとこれ一旦置いていきますんではい、はい、こちらで例の方もし食べたくなったらいつでもお隣来てくださいと、はい、いただきまーすおいよいしょーもうこれもうがっついっちゃいますん、ね、ではいお願いしますもういいっちゃゃますじゃあもう焼きそばから 肉と一緒いただきます。はい がたまらなくいいですね合いますね、はい、麺もねなんか思ったよりもなんか僕ちょっとパキポキしてるのかなってちょっと思ったんですよ生麺<笑>固めな感じ、はい、かと思いきや意外ともっちりでしたへえ、もっちり麺、ね、はいそれで<笑>その顔は何なんだろうねこれはね、はい、炒められてる油とソースの、うん 関係がすごい良好なんだと思いますはいはいはいあのーどっちかっていうとこってりではないあ、こってりじゃないですか割とライトえー、ずっとこってりだと思ってました結構すっきりしてるええー。味付け自体はなんかね、お上品な味って感じかな薄いとかじゃないんですよはいはいはいなんか濃くとかはあるんだけどでもこうガツっとした濃さというか重みってものはない いや、でも本当にこれソースと麺の相性につきますねめちゃめちゃ美味しいです多分この豚肉の脂も関係してるのかなまたいいいい味出してますねもうキャベツが入ってるのかな、これはこれは、別にお野菜はキャベツともやしキャベツともやしオーソドックスなうん、キャベツともやしも一緒に一緒に見えるかな、こんな感じなんですけど塗りますねよし<笑>美容系ユーチューバーの方がいっぱいはい、OK です れ<笑>あれ桜海老もちょっと入ってる。あ本当だ。なんか赤色の入ってます ね, ね、うんうん。しっかり炒められたはいるんですけれど、はい、あのー、実際としての食感はちゃんと残ってるちょうどいい感じと、はいう、は、か、い、食感残ってるので食べてていいもなってますか。あれですね楽しい。 ありかもしれない。あ、本当ですか。あのう、強烈にうまくなります。へー焼きそば食べても、豚も、き焼きとかやなくて。っていうか、これ多分豚と合わせて初めて、味のバランスを取が取れたかもしれないです。そういう作りにしてるっぽいですね。はい、はい、はい。結構豚の。旨味がぎゅってしてるんで、この豚ちゃん。 テリじゃないんやったらね、女性の方とも結構比較的食べやすかったで、豚の脂がちょうどいい感じになると、うん。これちょっとあれだな。おいしょ。本格的にグルメが最高。ね、<笑><笑>しかもちょっと画面に見えづらいことこ出ちゃって、ごめんなさいね、自分の手前からいい。おいしょ。かなり店内はシックなんですよね。 結構あの、おもてなしとかするのにも向いているというか。ああ、確かに。感じの、ね。すごいね。落ち着いた。感じですよね。うん、<笑>じゃあ、これガリらしいんですけど、これもいただきます。あ、ドリルなんですね。はい。 よししじゃあ誰誰ででですすすか、かか今はえ知ってる知ってるか知ってるこガガささんんんんん全然わわららないわ<笑>デカモデらないいいリーグのちょと怒怒れれまううだもう超合う。あ さあ、こっから移してだけでもいいですか あ, あ、全然いいですいいですかいいですじゃあその方が多分なんか、い い, い気がする俺は今日説教するから、話したり<笑>さあ、ちょんまげ侍お来なさい呼び方、なんでしょうかここからは、どうぞ、召し上がってくださいお腹減ってるんでしょ今日グルメ会だからいいんですかもちろんお。 ねぇ、小芝居もうまくなりましたよね、本当にもうにいい、ね、<笑>僕もこの種のこと大嫌いなんで遠いところで食べてもらいます<笑><笑><笑>ああ、ありがとうございますほんと本当に美味いも<笑>うね、匂いがすごいですよいいんですかいただいて、本当にどうぞう、召し上がってくださいあウォーラーウォーーあ、いいで す, いいですなんかこう、匂いだけだとソースだけじゃ の代わりもしっかりしいいいすかさっっっとるいさきあのマックスさんがおっしゃてなんか今日マックスよりも鈴木高っぽくおいいいいいんんでです、す今日はこれがっしいんだもん。<笑>なんか まあまあまあ。いいいシャミちゃん食べながらね。うまっ、はい。あ、いあ、食レポお願いします。う ま, うまい。テニワイさんはもう十何年もずっと飲食店でお仕事されてるので、かなり食には詳してい方でございま す, です。独学でラーメンを勉強して。 最終的にお店で作りましたからねそこが僕の最初の出会いなんですけどねあ、そうかそうかでもむちゃくちゃうましい、ね、人気ですかねレースのさんが怒ってるやっぱこの水曜どうでしょう感がいい 特殊ですね、あの生麺ですよね。生麺。うん。うん。食感が全然普通の焼きそばと違くて。あ、食感、生麺って食感違うんですか。うん、全然なんか違う。生麺の焼きそばを食べることが少ないから。はいはい。なんとも分かんないけど。ぶっちゃけほぼほぼないです、うん、僕は。生麺の。食べたことが。どんな感じですか、普通の焼きそばと比だとるんで。食感が強いっていうのかな。硬、うん、いとかじゃなくて、腰がはっきりしてるみたいな。うん。うん、そのなんていうの、あの。 ちょっと言い方だけど、ソフト麺っぽくないというか。はいはいはいはい。わかる、わかる、なん、なん、だろうけど。わかる、わかる、わかる。もうパツンパツンで切れるっていうよりは、しっかりもちもち。もちもちとしててへ。でもなんか、藤宮とかの焼きそばとも違う。ちょっと弾力があるタイプだけど、弾力の種類が違って。へえ。食べに来るしかないんじゃないですか。<笑>うべ、ん、にしかないですか、ね。僕<笑>はこれもぜひ。いや、でも、マジで、そん な, にないと思いますよ、本当に。うん。 なんかこう、ガヤガヤしたところよりはもう落ち着いたうんこの中に、20回デートか、ね、デートで、そうですってく感じ来ていただいてねあ、そうそう、接待とかも多分向いてると思います、すごくあ、分かりますねすごくいいと思います幸せとっすねー、うん、あれおイさんのサクサクとうん、たくさん美味しいうんいいなここ映ってないんでしょう、うん、映ってないえ<笑>おかわり欲しかった言ってくださいねいやい悪いじゃないですか、高松さんの <笑>そう、サゴのサムライでも今日は全然ロキてない<笑>大丈夫です今日高松だか ら, <笑>だから<笑>かじゃあ俺も船取り鈴木さんと言います、ね、今日はそういう日です<笑>珍しいね、これねね。侍でね結構最近の侍だと最近というか、ここしばらく上がってる動画だと、うん、まあ本気のチャレンジだったりとかガチチャレンジまあ牛道の速いだったりとかそういう本気系が多かったザ・マックスズキみたいな<笑> レモン入ってる美味しい。<笑>だいぶね前とねこれね内容違うというか雰囲気が ね, ねモードが。僕は鉄板で結構好きなんで<笑>見てて面白いですよね。鉄板焼き屋さんって僕はほとんど行ったことないですよ。あそうなんですか。なんかどうしてもこうなんか敷居が高いイメージっていう。ああでもちゃんと入ってます。でも入ってみてちょっとイメージ変わりました。うん。なん全然なんか入りやすいというか。うん。 大事な人との人にも使えるんですけどそこの敷居が高いっていうのはなくて先ほどマックさんもおっしゃってました、ね、今夜は結婚3周年だねっってそうねーなつって言ってそのいいですか仕方す僕<笑>今日結婚10周年なんですよ<笑><笑><笑>ええー<笑><笑> おめでとうこれ奥様からのお電話なんじゃないですか違うかなうちの主人が世話になってるみ女主人が<笑>日付は言わないですけど今日が10周年です、えー、おめでとうございますえ、マジっすかさらなんか買って帰ろうかなと思っててあらあらあらあらあらいや、それはマジでめでたいぞ10年ですよね失10年ってヤバいっすねおめでとうございま す, すおめでとうございます Y さん10周年でございますご結婚 そろぼしそろぼしもうそろぼしなくなる鈴木、うん、さんってあだ名とかあるんですかあだ名、ま、マックス鈴木になる前のあだ名とかあるんですかあ、あのー、ハニコさんに呼ばれてる呼び方ありますよ何でおじ <笑>おじいちゃんのおじおじっつっておじっつってな<笑>で、はい、僕はハニコさんのことを、はい、ほっぺがぽよぽよしてるのでぽよちゃんって言ってます<笑><笑>でで息子のことは、はい、あのー、ピコって呼んでます、はい、ピコピコちゃんピコちゃんピコっつってあのー、ガラピコっていうキャラクターいるんですよ 多分あのー、お子様をお白しかったら分かると思うんですけどあお子様番組でガラピコってガラピコプーっていうやつがあってそのロボットでガラピコってキャラがいてハニコさんが大好きです、ごい。ぽ、は、よ、いはい、ちゃんが大好きでそれでそれを見せてて、あのー、なんかガラピコみたいなこと言ってたらそのうちのチビが反応するようになってでガラピコになったんだけどそのガラを取ってピコっ て, 言って。ピコっつって 最近俺ピーちゃんだよね。ピーちゃーんっつってあー。言ってます。単純に家庭ののろけじゃないか。いやラブリーですよね。ラブリーですよ、ね。あなたは、あなたはちょっと別れる前の。<笑>あのハニーに、なんて言われてたんですか。僕ですか。僕あの本名の名前じゃん、んハーコじゃなくて。え<笑>え、ええ、ビ あ、ん<笑><笑>うんあははあ、あ、わいさんあ、楽しみましたあの、ご無理とかじゃなくて、もしあれだったら言ってくださいだってせっかく鈴木さんにね、あるやきそばなのにいやるんですよ、今日はグルメ会なんで。いや、もうちょっとお、頑張りましょうかあ、もう、ちょっ好きないですかいや い, やいや与えられたものを食べたいなに<笑>そうなの、なんかわい<笑>さん、面白い その前はじゃあないです か, だかのは、んだけとしおだ大丈夫やいや一個でいいって言うたる。のけるね え、ってか、量無理じゃないですか。はい、大, 丈大丈夫ですか。それぐらいだったら。それぐらいだったらいいけど。どんどん増えるから。すげえ、今日は。店員さんからお水、お、は、茶いただきました。はい。どうぞ。ありがとうございます。壊れたそう、ゴれたそう、食べる。あ、ターくん。<笑><笑>え、ぶっちゃけ超食べたいです。じゃ、ちょっと、ね、いいじゃないですか。い, いっす、ね、もう、サムライどうでしょう、なんで、うちは今。<笑>サムドう。サムドう。 でも前、ワ矢さんが話してたのが、いつかマックス好きを落とし穴に落としたいね、うん。<笑>あとドッキリとか、モニタリングとか仕掛けたいね本気やな。落とし穴、本気やな。<笑>やな<笑>ちなみにドッキリ系の企画は、もうすでにあの仕掛け人のアサインはできてるので、いつでもできるです。お い, やいつ来るかわかんないと思った方がいいですよ、ドッキリは。できれば色仕掛けがいいな。 しょっっちゅう合ってるじゃん、ねだってそれはあでもボ、えールじゃなくて。 女性のパンも多いじゃないですかいいじゃマジやねんそんなことないですよ。<笑>僕一人前でれなす、女性のパンえ、女性のパンいらっしゃらないですか女性のパン欲しいなええー、侍見てくださって女性の方々にああいたここに<笑>うんありがとう<笑>ピーちゃん<笑>ピーちゃんじゃないからあ、違うあ、ちなみにガリー 食, べれます、ね、食べるの食べるの僕これ食べちゃうのあの、ガリってもうお金できますすみません、はい、めちゃくちゃいますよ、 あもう直で直で乗せてたらで私あ終わったですかあはいまあ一番相手にしないことで、ねうん、<ス>あもう謝罪するあの生徒すみありがとうございますそうやってもう謝罪するなら私もまあのもうスマックスがこう出るとですが続けていきます西平氏はやっちゃってるんでね。 まあ、変な話そ、仮にその人がたくさん動画を撮して違法ですけど、それでもまあ、伸びたら伸びたで、バックするのかなりママ好きなのでんあと、そういう悪いことやってると、必ず抜くべきです。ーと必ず ちょっとだけ俺に「うん、あれ?で」っつっていやそんなことにも僕は伝えたことがあるはい自分が持った情熱を簡単に捨てていいのかってことですよなるほどさんはね大食いやるぜみたいなノリがあったのにもかかわらず、はいろいろあって いやもうちょっと俺やめるもうちょっと今回はみたいなんとかちょっと言い訳番長になっちゃった僕はもう気合番長になってほしかったのに言い訳番長になっちゃったすごい僕はね切ない怖いん怖いっていうの食べれちゃうんじゃないかと思う<笑><笑> 行っちゃゃうんじゃないかたまにうこれ持ってる、ね、<笑>今まで猫かぶってたのはどうとうここでバレたらどうしようって思うじゃないですか。 そゃそうだ、うん、嘘つけ<笑><お><笑>あのそう今鈴木さんからいただいたんですけど生麺の食感が違うっていうの分かりましたね違う で, でしょう全然これぜひ食べに来ていただきたいですねこんだけねちょっとお時間が経ってもこの食感が生き生きと残ってるっていうのはすごいですよ、うん こう合わさった時にね普通の焼きそばとかやったら、まあ、豚肉って結構サブじゃないです か,、はいだからはい、全然メイン早るですでしょでこのマックス好きがこう海外に配信するのが、はい、その大食いとか早食いからスニーカーに行こすのはいつですか<笑>ちょっっっと待ってて<笑> あなた今年優勝したばっかでしょうか。<笑>あの唐突な質問なんですけども、はい。スニーカーを好きですか。スニーカーですか。あ、基本的にはスニーカーがいきます。おお。ちなみに好きなスニーカーとかってありますか。ーーかあまか、あここナイキとかここわ。ナイキ何が好きですか。あ、何とかちょっと。あ、もう分け隔てられねえと。ナイキが好きだってこともないナイキてですね。ありがとうございます。ありがとうございます。 なんで仕事中の<笑><笑>その辺はほらあなたがうまくテロップでほらあのほら回収しないとスキルでそもそも今日スニーカー履いてんねえし<笑>そう思った<笑>今日ねそう雨だから雨だから履かない濡らしたと染みちゃうじゃんあなるほど そ, うそういえば、うん、ゴリちゃんあれは、うん、ん横浜で買った靴のスプレー使ったの<笑>うんうんんだ今 制作中ですもんね。ええ、忘れてた、うん、あのまだサムライの動画で一一本だけかな。バイさんとマックスさんのネコラマーボンイト。すごいおいしいよこれ。全然話してなはいはいはいはいはい。<笑>はい何ですか。あのサムライで上がってるのがその動画だけなんですけど、その時にちょっと鈴木さんとバイさん。 スニーカー探しの旅をしてですね、うん、あれ普通に面白かったですよね、うん、なんかサブチャンにあげたいなって思うスニーカーチャンネルうんスニーカーチャデータは残ってるんですかあるっすあるスニーカーチャンネル需<笑><笑>要あんじゃないかな<笑>侍のサの字もないけどうんスニーカーチャンネルいや、うん、まあサブはね、別にねうんうん 侍のオフってことで理由をつけて<笑>完全に終ます<笑>これ普通の5キロより絶対ありますよね結構あると思いますねボリューム食べ応えあやりますね 本当に箱内で多分ゆっくり食べてる気がする。うん、たぶん。侍のメンバー全員食ってるね。<笑>意味がわからない。村方も食う。ありがとうございます。いすいません。ガリのガりお願いいたします。 ちちなみににこちらのあの焼きそば以外何かおエすビとチーズを卵でくるんでソースマヨネーズなん で, 味ってそうですね。 これは1つ。 大前提とししてグルメ界なのに無理いわゆる紅しょうがって思いっきりあの。あそうです いや、これ、本当にびっくりしたことありますよね、これちょっとね、甘めなね、漬けしてるんですよね。そううでですね、うん、ににいい合ややこれ寿司より合うよ、りマジ いやマジでこれ寿司より合うよ本当 に, 本当にいやマジでマジでわかりますよね言いたいこと下でもいいんで今日作って目玉焼き焼いてガリ乗せていやいや動画でさ<笑><笑>っそくやりましょう自分のメインでねメインであたかも自分がねこう作ったかのようにねこれね後でリスペクトします<笑>本当に合う ワイさん本当食べれる人なんですよね。本当に食べれる人。どっちなんですか。フ<笑>ォーマーみたいな。女子会。なんか言われましたよ今。ネクストジェネレーションに何か言われましたよワイさん。女子会よ。酔いちょまるとか言ってる人間に言われましたよ。女子会よ。まんじきってるやつに。まんじきってるやつに女子会を言われましたよ。ライブ下げてこうぜ。<笑>こっからだからね一人の年的に分かってないよ。<笑>いや全然分かってないよ。それはね抗えない、うん、生き物はそれは。 2五で1回くるからおうで30でもう1回くるでも Y さん全然細いじゃないですかそれなとえるどこがっすかいや Y さんはその身長があってその、なんていうの足細いじゃんやっぱモデルさんやってるだけあって、うん、そのフォルムがさなんていう の, その見えがちだけどなんか急にボヨンみたいなああそう Y さんになんでモデルやってたんですよね ね<笑>昔ねでも<笑>基本なんかあの洋服に対しての意識が高いですよね、うん、なんかもうすごい気使われてるんだなっていうのは本当毎回思うというか何 か, な ん, か伸びよう<笑>なんかねあの、まあ、まず多分だけどお風呂に毎日入ってるでしょ<笑>で髪もちゃんと整えてるでしょ<笑>っていう感じかなファッションよね<笑> ライフスタイルの話やな、ね、<笑>きっと、適当でしょう。だって今日鈴木高雅だもんあ確かにいいでしょういいで、ね、あ、でもバランスを考えてるあ、なるほどそれなんかこう、ジャージにスラックスみたいなのは絶対ない分かりやすく言うとまあでも一般的にそれはないっすからわ<笑><笑>かる、<笑>例え例え、例え例え、例え俺の上着欲しがありますよねそう、うん、これね、カメラがカメラ外でも言ってるからガシャなんですよ鈴木<笑>さんなんか かっこいいんだもん、ね。家に断捨離したら、出てくるんだ、持ってきます。うえー、えー、ゴ、え、リ、ーえーえー、ちゃんと。ああ、出す、出す、超欲しいです。このパターン聞けるの。にすげえ高いですよ。もうおっぱっん。本当は高く。ブランド戻すばっかなんですよハ<笑>イブランドお兄さんだよ。<笑>さんだって、俺。アマゾンだよ、これ。そうアマゾンこれ。うん。何個ぐらいですか。二千九百円ぐらいだとじゃ、俺の今のことも全然、そうじゃない。<笑><笑>だって、なんかこ、正規品じゃないですよね。普通に考えたら。 わかんないまあ2級じゃ責任じゃないと思う、うんどだってこれ届いた時これこう切れてましたからあーこんなレベルですよやっぱりすぐ毛玉になっちゃうし当然ね今日もそここんな感じでゆるくなっておりますので<笑>さすがに今のは回ってないレベルの会話にもほどがったね<笑>もう今日は俺回らない手で話してるからね<笑>いやいやいやちょっと意識して<笑>ちょっと意識して<笑>使えるとこだけ使ってくれるんじゃないかな あ、まあまあそれは実際そうっすねそっちの方がいいっすね話して一回決まっちゃうと俺も受けながらなとかいや、もう量を食べるのってそうで す, ですねそういうことですで俺す食べれば食べるほど思うんですよあの、肘つかないとか箸どうしないゃとか、うんうん、食べ方考えながらカメラのことと食レポしてずっとやってるとすぐお腹いっぱいになっちゃうんですよめっちゃわかります、ね、今やってるんやってるんだからこれっ ここれ最後あ、はい、<笑>っっっいいいゃで で, で, で実際こうろろんななととケアししま大やててるる思も<咳>このヒロワカの意味が分かってきなんか。 何パーの力でどうとか、ああイメージ。あ, あ、でスマッシュ、キロワーカの感覚で応对できるんですか？そういうことですか？だなんかあの感覚っていうか、そのなんていうんか、こう例えばそのちかあの注意力の配分というか、例えば、うん、お腹いっぱいにならないように食べ進めることだけに100パーやると、他のマナーとか多分一切無理だし。はいはいはいはいはい。逆に、えー、マナーをを最新に。 気使おうとと思うと絶対いっぱい食べれないしっていうそのバランスを う, う, う, うまくできるかできない分かりやすく言うとネイサンとは100ゼロでもうこれだけってい う, う, うとにかくもうお腹減らさないようにたくさんこれがテレビとかなんか違うじゃん動画とかさ違います、ね、全然 違, います違うじゃんそこのね配分がこ う, うまくできると多分そんなに苦にならずにいけるんだろうけど自分のやり方ができてみたいな、はいはいはい、でもやっぱ2個も3個も全て100点でやろうっていうのはやっぱさすがにちょっと本人に対する負担は実はでかい っっていいうのがすごい思った演じる側というかうん映る側に回った時に綺麗に食べることとたくさん食べることって全く真逆なんだろうっていう自分の体プであってわかんなかったんですよ無意識で綺麗にね食べちゃう人だったら、まあ、全く問題ないんだろうけど、うんね、やっぱり、ね、マナーってあるからある程度意識してると思う誰しも、ねうん、そんなで ラスカルさんと合計十六キロ対決。はいはいはい。あの教頭ですね教頭。あの時ネギ集め<笑>おじさんや。ネギ集めネギ広いおじさん。昔カレーかったんですよね、でもラスカルこれアスパラのやつ新潟の。あれやばかったな。これ十二キロぐらいのカレーが。カレーがあったね。えー や り, やり取りさせてもらってて、はいはい、1 0ロ g もカレーって言ってたのかな最終的に1 2キロぐらいになっちゃってて計算ミスで悪意とかじゃなくて本当にああもう本当、でそれをその現場で知っておうみたいな<笑>行くしかなくて<笑>っていうのはありましたね<笑>あれエゴかった2人とも失敗しました確か、うん、限界まで互いしてずーっとアスパラゾーンもあるんですよねあれ有名なアスパラですよね あそうなんです柴田のアスパラっていうそうもうすっごい美味いの有名めちゃくちゃ太いところも柔らかいうーんちょっと硬いじゃんせいだからねうん全然柔らかい、うん、さめっちゃめちゃだびっくりしようと思ったら食べたらう、えー、っみたいなあれは本当トおいしい これしかマジでトイレないですからね。でも、ゴリじゃなくて、うわ、すげえ編集するなとか。カメラ持って、さ、やって、その辺やってさ。オートレースは当たんないし。<笑>最近調子いいね。やってんですか。ネットでやってますよ。やってるんですか。いや、俺もね、あれから見ちゃうよ、これいや、俺は素晴らしい。すごい俺、マジでギャンブルだから。俺もオートレースは一切興味がなかった。 本当に。うん、で連れてもらって、うん、でなんか日曜日までねやり始めたら、うん、ああなるほどねとこうやってやるわけで、うん、っていう感じで始めちゃったんだけど。始まってんだよね。でもね<笑>そこからもうやってない。この前ねほらあの戸川さんで初顔出ししたボ、うんうん、リちゃんの直属の上司の代表の、はいはいはい、ねもう一人の Y さん、はいはいはい、と多分サバイナ格になってるのが、はい、Y さんと。 Y さんと WY さんと H さんって人がいるそうですねこの H さんが俺ンにすごい好きでで俺とすごい話があって、うん、で一回行ったことあって普通でそれ俺らが交換アウトし て, きて<笑>いやー楽しかったなあれ夏でしたっけええー、夏だった気がします あ, んあったかかった気がします夏か秋ぐらいだったする浜松行ったんだよな 僕もいいですかこれ食べちゃってはいいただきます今の返事ですかうぇ<笑><笑><笑>マジっすかいいやちょっとこれお箸でやっちゃいますな、ね。最後なんて今何分ぐらい回してるのこれ大体30分で40分くらい あ,、うん、あ、でもそんなもんか、うん、あもっと回してると思った全然全然普段とあんま噛んねぇじゃん、うんうん り<笑>りなもんですよ、はいち、はいはい き, はい、き, きれば山盛りですあしっすいませんありがとうございます。 僕最近思うんですけど一、はいはい、回でいいからアディダスのブースト履いておきたいんですよねイージーブーストあ、持ってないですね持ってないですよいくらするかし、っての高いっすよねれあれ三万ぐらいでしたっけ、うん、いやでも今なんかプレゼン付いてます付いてますね五万ぐらいまでいくんじゃないですかあそれはちょっとあるんじゃない絶対数字した持ってると思ってす俺入ったことないんですよあれカニエでしたっけカ ニ, た、ね、カニエリですよねカニエリスト あのブーストはイージーブーストはちょっとね履いておきたいなぁとは思うんですけどやっぱいけてる人が履いてるイメージがあるんですよねいまだに一時すごい入手困難でしたよね今でこそあれだけど多分ねちょっとごめんなさいねワイ 僕ワイさんに盛りすぎましたね。結構多分ワイさん本当のカップルな気がする。<笑>ごめんなさい。大丈夫ですか？大丈夫です。はい、私もご苦労様です。お、っありがとうございます。あ、僕ももうそ<笑>れで<笑>僕でいいみたいです。もう相当絶対です。ごめんなさいちょっと僕盛りすぎちゃいました。ででですごいなと思って。 よいしょう。 出していい結婚10周年だっ、ね、たもっともっと太ってるだけだからそういうこ と, <笑>ううこと、うん、10周年か地味に、地味に出てまねなんかもう、お腹触ってわかるようになってきたんで、自分も怖いですよ<笑>プロです、プロリアルやん。この人今、実力これぐらいあってプロだ 斜と実際のギャップってすごいあるじゃないですかこれがね特にその幅が大きいかもしれない、うん、本当に今日鈴木貴雅だな<笑><笑>本当に今日鈴木貴雅だな完全にオフですね<笑>、うん あ、でも僕たまにはこういうの好きですけどね。あこの絵面白いですよ。水産さん、見ますこのる鈴木さんはずっと見つめるようす。この絵で撮ったメインだね。これメイン。で、こっちがさ。そ れ, それをサムネにしろ。<笑>それをサムネにしろサムネにしてやろうが。 時期落ち着いたらさあのー、またね遠征始めてないっすねそのいい同時にドキュメンタリーを撮ってほしいよ俺はうんまた遠征行きますどこがいいっすかね結構いろいろ行きましたね1年でサムライ始めたの7月ぐらいがっつり始めたのがあの動画公開し始めたのが7月ですね初回がし始末なんてまあ終わったのでだよ 島青森ではあって、静岡、やっぱ収益が、収益ができてないので、そうでいろいろな地方ってもあの、マイナスがどんどん溜まっていくとい結構やばい状況ではある、オンリーチっていうで、でもありがたいことにスポンサーさんがね、させてくれるようになってきて、なんとか、いろいろと落ちていくことができそうなところで、まあ、今ちょっとこういう、ね、状況です ここで、ね、下手に動いてね、なんか、おしゃるよりは、ちょっと、今日働って、やっていければ。なもう、早く大会やりたいのに。<笑>あ、届いたんですか、タイマー。うん、ある、あるんですか。でかいですか、まだ箱開けてないですけど。まあ、今後ね。はい。これです。うん、もう、こういう、あの、ボタン式のタイマーになってて、ここにボタンがあって、ボタンパンと押した瞬間に、このでっかいタイマーが、ガーって上がってって。 で、食べ終わった瞬間にパチンって自分で押すのよ、ええ、そうボタン式タイマーってやつですうん分かりやす い, す、うん、かりやすい口開けたとか飲み込んでとかだと分かんないから自分のタイミングで押して初めて食べてで食べ終わったら口に入れたら自分のタイミングで押すの、はい、この動画が出てる頃に公開されたかどかなんかなはちょっとわからないんですけどいろいろとね今侍の方でまだシューティングがやってないんですけど面白い大会といいますか そうなんでしょうねゴルちゃんはね FBC 見たほうがいい FBC をチラチラとあのー、武けさんであったりとか別に見てあるんですけどねコーヒー牛乳とかケーキとか見てる ん, さんやっぱドモンさんでしょう<笑>あの2リットルのやっぱドモンさんだと思うんだよなってどういことですかあれ鈴木さん今やったら買ってますドモンさんんど、無理や全然違うんですか、あれは 僕はもうやれないと分かってるんであれですけど。で、別に。いや、えぐいしす、えぐい。あれ、2回に分けてると思うんですよね、友達さん。ギュ ー, てギューてって書いて、フッてって書れて、ギューって書れ る, 入れるそこまでしっかり考察になったら見てたわけであれ、衝撃の記録ですよね、うん。もう、世界でも抜ける人いないんじゃないか。あれ、冷やし食いやったら大丈夫ですよ、聞いてやったでしょ。立でしょ。 うん、体震えちゃうやつですよ、ね、冷やし中 か, らから冷たいもののフードファイトがあんなに危険だと思う あ, あなんか胃が冷めるとダメみたいなもう多分体温が下がりすぎちゃってもうブルブル震えたままずっと食べててへーあれ何でしたっけあの企画要するにさ10人ぐらいが円になっててこれ焼きそば10人前です制限時間10分ありますじゃあ俺9分で食べる俺8分って言って で、ああ 分, 分かる分かる分かる。時間だったり量だったりをベッドしてくる。そうベッドしてくる。ベッドしてってで決まったらそれにちょっと調整して食べれなかったらしっかり赤坂さんがすごい羨ましそうにウィンナーのやつ見てるの結末に。あのあマイケルタマイケル・高橋さんがそうしてね。ねそうですそうです。途中こう骨折か何かしてハルウムでを解禁してってい う, あ, う、ね、あのエピソースも面白いけど。どうす、ん、る？ 本当あれって結構昔ですよね。二十年以上前。いや相当昔よ。何回。あの時十位さんで私実況です<音声>。レモン水っていいですね。すっきりね。うん 今更なこと言っていまさらちょっと鈴木さんで、はい、こうやってきたこと多いにちょっと不安を覚えらせてるんだいて、うん、<笑>大丈夫、うん、全然大丈夫<笑>大丈夫<笑>大丈夫も何もないから<笑>いやでもどうなんですかこれは僕の意見なので視聴者の皆さんがどう思ってる人だか分かんないですけど、うん、僕は見ててうたまに見れるマックス鈴木の素の部分というかそういったものが見れるって僕は楽しいですけど。 確かに。うんうん、あの先ほど1杯、うん、1人前、2人前ぐらいいただいたときにこう食べながら見てたんですけど、なんかこうご飯を食べながらこの動画ちょっと改めて見たいなって個人的には思ってます。自分がご飯を食べながらですですで す, ですですですです。まあいろんな楽しみ方の視聴者の方々の感じ方があると思うんですけど、僕はもう1回この動画が仕上がって公開されてから、まあ、自分がご飯を食べながらこの動画見てみたいなってのを思いましす。お客さんの食レポしないですねメインで。 日本食レポないじゃないですか、ガチだから。うん、このチャンネルだけですよね、グルメやで。ちょっとだけふざけでいいですか。ああいいっす、ね、食べ物でふざけたわけじゃなくて、ちょっとだけ、はいはい。味わってないのに。もうすぐ美味しいって言っちゃう食レポの人。<笑>さあ、これがね。やるんだ。鉄板焼き屋さんでこう。<笑>ご注文させていただいた。豚ソーセージですね。<笑>いい匂いがしてね。<笑> 卵も焼き加減、別妙ですね、これ本当に美味しさ、いただきますうわーこれ、あ、うおこれ麺がちょっと変わるち ょ, ちょっと中太なのかな、うん茶色いですね、これいただきますあ、うまい<笑>これはうまいたちわいね<笑>絶対違うでしょ、この店うんこれはうまい、うんそのネタでアールは出ておい、くらなんでも早いだのそれ<笑> 二つ目やっていいですかいいですよめちゃくちゃ味わった後に言ううまいまめちゃくちゃ味わった後に言ううまいうまいの人、はいはい、ちょっと遅すぎるなって人なるほどなるほど逆パターンですね、はい、じゃあ今日はこちらの、えー、金種でございますテッパ焼き屋さんにやってまいりました、はい、こちらが大店さんご自慢の豚ソース焼き屋でございます皆さん見てやります、ね、おいます おー麺がもっちりしてますねいただきますうまい<笑> ここれね、このチャンネルではねこういうリアクションを一つで募集しますから<笑>はい、よろしくお願いします<笑>シチュエーション講義でお願いします<笑>、はい、鈴木さん地上波でやってもやっぱ食レポすることないから本当にない基本ファイトだねファイトあとあファイトに対しての知識の話とかが多くてでそこでモヤヅちゃんが「うーんこれは?」ってやってるとああこうもう分かれてるんだなーってなるとあと トリプルネームコラボとかの番組の時が出ますよね。はいはいはいはい、ああ、すごい出るなーと思う役割分担役割分担決めてるて俺はもうそれをやる前に、うん、あ俺は今回こういう役で呼ばれてるんだなっていうのはなんとなく認識したつもりでやってる、うん、あ俺は今回俺が見せるポイントは量だなとか、うん、なんかで、ね、そういった部分も含めてもう一回こうテレビのアーカイブとか見ると面白いんじゃないかなと思うんです一番面白かったのはねう、はいはい、マックスの解説動画<笑>ほう あったじゃないですか「あえなんか、えっと、デカ盛りツインズが」が、はいはい、デカ盛りを食べてるところの実況解説が副音声でマックス鈴木っていう番組があったのか待って俺それ分かるかもしれない<笑>これはですね<笑>か後かって「から来るの結構きついんですよ」みたいな<笑>声だけ<笑>声だけ<笑>あれどういう風に受けたんですかめちゃくちゃ浮気だったしかも佐野、はい、アナと一緒にあ、佐野アナとやったんですか佐野アナえはい 富士のはいはいはい佐野さんとあれ今フリーなのかな今おそらくフリーになってしょう。佐野さんと や, やるんですよ、ね、面白いってで実況がえっと佐野さんで解説が俺っていうで食べてるのはツインズみたいなそうだしかもあれ顔ワイプで顔も抜かれないですよ抜かれない抜かれない本当に面白いだけに面白いだけいやいいや<笑>いや分かると俺はめちゃくちゃ面白かったけど<笑>別の意味で なって後から聞くんですよみたいなそう本当評判良くて、うん、棒読みなんか一切して る, してるつもりないのにめちゃめちゃ棒読みみたいな<笑>言わされてる感しかないんだもうホット棒読み、ね、いやこれはなんとかでなんとかですね<笑>いや辛くなってきたんじゃないでしょうか<笑>こういう感じこういう感じあ の, あのプロの、ね、アナウンサーの方との比較もあり始めそ ちょっと実際一回やってるじゃないですか僕らでマグロ一匹食べるやつ、うんうん、あれで辛さ知ってるからその部位ごとに食べていくことにこコメント出しやすいんだろうなって俺はもう見ててはいはいはいはいは<笑><笑> こ, こで煮つけの部分が出てきたりとか全く同じことやってたじゃないですか後輩に揚げ物これはなかなかきついですよ<笑><笑><笑>ういう音声だけ聞いたらなんかこうっすね<笑>でもあれね本当に面白くて、ね、やってる時すごい面白いあ実況系とか面白いかもしれない あ、そうです。お前とそうだよ、なんすか春だよ、あマグロやったの、サムライティング第1回目の撮影だもん、そうや、そうだよ、で第1回目のマグロてき食べる企画で、まさかの食いきれないっていう<笑>、そうや、<笑>そう、あのこれ、視聴者の方は分かんないと思うんですけど、あのサムライイーティングって、撮影してる順番と動画を公開してる順番って結構違ったりするんですよ、んあこれねうん、一応、サムライの方で最初に上がったのが、あの札幌市場、塩ラーメン。シ でその時いうないだったかな、っていうまあ、順番なんですけど。実際そのまあわれがたぶん撮影に入ったのは、実はマグロの動画なんですよね。だから僕その時、うん、マックスさん、マックス池さんのそのパフォーマンスを見るのがはじ、直接見るのが初めてだったので。うん、もうどうなんやろうみたいな、そ、う、の、ん、マグロいってきとんみたうわ、これ食べれるのすごいなーと思って、パクパクパク言うって、最終的にギブアップする。<笑><笑>まあまあの量残まあまあ乗り<笑><笑>そう。しかもその。 周りの空気も含め、なんかこれ、初めて1回目なのように、このチャンネルどうするねんみたいな、<笑>そうやばいだろ、これ、みたいない、これね、動画見たことある方は分かるんですけど、あの時の動画って、こうやってマックスさんが食べられてるときに食べられてる時て、僕らずっと黙ってるんですよ、一切しゃべないんですよ、ああ、もうむしろ声立てちゃいけな い, いな、その時って、マックスさんもすごいセンシティブというか、すごい神経質な方なんじゃないかみたいな、憶測があって。 食べて静かにしないといけないみたい な, たいな<笑>でもよく言われるのねれ今ガンガン仕方しかとして喋べってるんですけどいつもはす<笑>だからその今の侍の動画と初期の動画の違いも結構見たら面白いじゃないですか、ね、<笑>あそこで全体的に変わったよね多分。 あの素人が考える企画と実際食べる人と取るものと失敗がいっぱいあったからどうしなきゃいけないっていうのはあそこが1回目が失敗だったのいいと逆によかったって第2回目がビビってあるでしょ高級うなぎ10人前ってすごく美味しそうに全部食べちゃっうんげよね<笑><そう><笑>ーーかめちゃくちゃ金かかったあのー、いっぱいあれ、うなぎの動画1人前だったじゃないですかあれ1杯3000円しますからね えー、マジでそうですよあ、でもすぐは悪いんでようまいもんだってしかもその後まだ食ったじゃないですか、ま、いい め, っっですめっちゃ食った、めっちゃ食ったあの人確か会計十万ぐらいやったんでチラッと了承してみてうんと思ってすいませんはいじゃそんな感じで<笑>、はい、<笑><めん><笑>じありがとうございますおめでとうございますおますごちそうさでしたお疲れ様でしたお疲れ様でしたお疲れさましたまずその本当になんかそもそもね、その お店さんが鉄板焼きちょっと敷居高いみたいな、うん、っていうのがまずな違ったなって思ったのと、はいはいはい、あとなんていうのすごいこう焼きそばってヘビーなイメージがあったんだけど、うん、あっこんなにさっくり食べれるんだ ね,、うん、ねすごいライト目で食べ応えはあるんだけど多分味付けがすっきりしてる分結構食べやすいのかなっていう多分この焼きそばだったらこれ食べても他の鉄板焼きとかもう全然食べれる感じの味付けに。はいはいはい なってるそんな感じがしましたね思ったよりもだいぶなんかこうライトにいけるんだなお店さんのこう入店含めねすごい印象に残りました分かりますか何<笑>も考えてなかった<笑>いやとっても美味しかったですけ、はい、僕も思った以上に薄めの味付けで美味しかったなっていうのが一番一般にソースかけた時の香りの立ち方がすごかったからそうすごかった あ, っあれ動画で伝わるかなと思ってたから分かる非常に美味しかったです分<笑><笑>けていただいたいあ分けていただいたす どうですか、ゴリさん、この。<笑>こうもうある程度もう、ネタが出揃っちゃったんですけどね、これね、どうでしたい、したいかがでしょう。美味しかっただけはなしだと思います。だめ、マジで、はい、なしで。口に含んでいって、ソースの香りがすごい、こう鼻をこう刺するという。皆さん、こんなにね、こうあれですよ、笑いとこう会話が絶えなくなる、こちらの豚ソース焼きそば。はい、もし上がってみて、いかがでしょうか。はい、そうか、はい、そうか、そうか、そうか、そうか。ご飯で楽しいね、だってみんなで食べるのいいね。<笑><笑>すごい思った、俺。<笑>はい、ありがとうございました。<笑>